です。今回はシステム正当化と総合的ステレオタイプ、この関係性についてお話したいと思います。復習しておきますと、システム正当化、人は今起きていることは大体正しい、今のシステムというのは正しいですよと信じがちであるというようなことを説明する言葉でした。そして総合的ステレオタイプというのは、 誰々には A という側面と B という側面の両方があるというような格好でステレオタイプを抱くということ。例えば、女性は、えー、仕事には向いてないけれども家事には向いているというような仕方でステレオタイプを形成する。こうしたようなその言葉というものが相互的ステレオタイプということになるわけですね。で実はこのシステム正当化と相互的ステレオタイプはものすごく密接な関係があるわけです。例えば、システム正当化。 人は誰しも今のシステムは正しいと思いがちだということを言いました。でも、今のシステムの中で不利な立場になる人って当然いるわけですよね。例えば、現在の資本主義の社会の中では格差が存在していて、その格差の社会の中では自分は貧困の側に位置づけられがちだと。つまり、このシステムの中では自分は不遇の側に、恵まれない側に押し付けられてしまうんだという人もいるわけです。でも、そうした貧困や格差の状況に置かれている人であったとしても、 ここののシステム正当化というのは起こりうるんですねなぜこのようなことが起こるのかそれを解き起こしてくれるのが総合的ステレオタイプなんです例えば今の資本主義社会に対して貧困な状況にある人にとってもこのシステムはそれでも正しいというふうに信じる動機がありますなぜならばそのように信じることによってこの社会に適応する動機が与えられるからなんですねでもその人は今のシステムの中では非常にネガティブなポジションに置かれてしまっていることがあるわけです そうすると本人は今のシステムは正しいけどでも自分が低い地位に置かれているのは不当だ。だけれどもこのシステムは正しいから自分は叱るべき立場に置かれているんだというような格好で自分を否定的に評価せざるを得なくなるようになってしまうんですね。そこで総合的ステレオタイプの出番です。例えば総合的ステレオタイプの中にはお金持ちの人というのは豊かではあるけれども友達が少ないとか豊かではあるけれども心が冷たい。 というのはそういったステレオタイプがあるわけですね。逆に言えば、お金がない人は貧しいけれども心は豊かだというような双方的ステレオタイプというのが存在するわけです。そうすると、このシステム正当化というものがより行いやすくなるということなんですね。つまり、例えば自分は貧困であると。だからこのシステムの中では不利な立場にいるかもしれない。でも、貧困な人というのは一般人に心は豊かだといううにされていて、自分自身も心は豊かだと。 その点で言うと、今のシステムとは別のルールで自分は勝者である。自分は勝ってるんだということで慰めることができるわけです。そうするとこのような慰めを得ることによって、今の格差とか貧困というのは仕方がないものだっていうふうに正当化しつつ、そのシステムでは自分は不利だけれども、別の感情ゲームとか友情ゲームのフィールドでは自分は勝者の側なんだというふうに位置づけることができる。つまり、仮初めの勝利を心の中で得ることができるのが、この相互的ステレオタイプなんですね。 このような総合的ステレオタイプを得ることによって今のシステムというものを肯定するそのことは当然ながらいろんなステレオタイプを温存することにもなるし今のシステムの問題点を温存することにもなってしまうでもそのようにして人は何とか自分を正当化する自分を安定した状況に置きたい社会の問題点に目をつぶってでも自分の心の安定というものをやはり大事にしたいというふうに思うものなんですとなるとなかなか世の中の問題改善しないじゃないか ある意味、弱者が弱者を叩くとか、自分たちの置かれている状況はしょうがないというふうに思っているような状況だと、世の中の改善って進まないですよね。そういうようなその状況を改善するためには、いろんな手段が実際にあること、実際に世の中は動くんだ、変えられるんだというのは手応えを与えること、そうしたことが重要だというふうにも言われています。でもそういったような話を理解するためにも、やはりこのシステム正当化と相応的ステロタイプが根深い関係にあるのだ。